新をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は松戸行きです。次は高根木戸、高根木戸です。 We will soon make a r e s t a u r a t Takane Kido. The doors on the right side will open.